改めましてよししま、よろしくお願いします。この道より、我を生かす道だし、迷わず進め、この道を。 ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファン See <laughs> ya! Pode.、Like. あ、どうぞ今日も一日お楽しみください。ほっ ありがとうございました。